ストレッチって色々メニューがありすぎて時間もかかるし困る。そういった方におすすめな一種目で全身伸ばすことができるライオンストレッチを紹介します。それに加えてライオンプッシュアップとプランク合計3種目一緒にやっていきましょう。全部たった30秒です。できるだけ少ないメニューで全身使いたい。そういった方にはおすすめです。はい、皆さんこんにちは。タートルです。 秋っぽいズボラな方にぴったりなメニューを紹介します。3種目30秒、1分半で終わります。今回のメニューを行うことで、体の前側、後ろ側、すべてストレッチができる。痩せるために大切な背中周りの筋肉、褐食脂肪細胞を活性化させることができる。お腹をへこませるための体幹、30秒でしっかり身につきます。一緒にやりましょう。それでは紹介します。はい、まずは手も足も肩幅にします。これでお尻を持ち上げます。このまま体を 後ろに持っていくことで背中全体後ろ側の下半身のストレッチができますこのまま体を今度は前に持っていって上体を反らすそうすることで体の前側を伸ばすことができますこれを30秒間やっていきますペースは任せます呼吸はできるだけ長く吐いてくださいそれではいきますスタートしっかり 伸ばしていってる感覚を感じてください。あんまり体の力を入れないようにして。リラックスです。体の力が抜けているときに、しっかりストレッチされます。はい、オッケーです。次は今の分に加えて。 肘を曲げながら体を起こしていきます。また肘を曲げて後ろに体を動かします。上半身の筋肉をしっかり使うので少し辛いですが頑張ってみましょう。ペースは任せます。30秒です。行きましょう、スタート。肘曲げながら肘を伸ばす。肘を曲げて戻る。 これはストレッチしながら上半身の筋肉を使ってますちょっと辛いと思いますが肘曲げるのは少しでもいいですどのくらいでもいいですはい OK ラストは体を少し持ち上げた状態でキープ肘伸ばさず肘でもなく 肘を曲げた状態でプランクです。最後頑張っていきましょう。いきます。スタート。これでキープ。これすごい辛いですから頑張ってください。辛くなったら、高さをちょっと変えてみてください。本当に辛かったら肘伸ばしてください。できればここ。ここでキープ。脇を締める。上半身がね、すごい鍛えられるプランクです。 よしオーケーお疲れ様でした今回3種目やったんですけども1種目でしっかりストレッチができてなおかつ上半身をしっかり鍛えることができるメニューなので動画を見ながら何度もやってください頑張ってやった方グッドボタンやコメントでよろしくお願いします今回もご視聴ありがとうございました<音楽>